寒いです朝からですけども寒いですねだから正直は食べる食べるイコールパワーこれもう実感してますねで今今日のメニューなんですけどももう、まあまあ、ご飯ですねそこからレバニラ痛めレバニラ痛めみそ汁キムチ げですさあ昨日のランバンから何も食べてる I'm gonna go get t h s y'all. Murder. あのー、皆さんがすればイイ音あるとそういえば、例えば、金属とか金属がこっれる音とか、食器がくたくたになっちゃう音とか、まあ、そ人のうち違うと思うんですけど。 好きなことにね。<音声><音声> まあ俺のチャーハンがまさに作られているという感じでたまんないわけんですよ自分でなんかそうですよね落とすしすましだね にてって例えばこの店では定番にアイテム、この店ではニラ焼けば焼いてねいうふうにじゃあそのにあのこっちが先に吹くかで。 サイバほンのパパの好きな食べ物はニラレバイタミだからエヴァンジャー好きなお父さんはニ代目はどっちが大好きだろうっていう戸惑いが 別、ま、に、あ。 すぐ3年生の時に受験がま あ, あったわけなんですけども進路としては進学の高校ですね。 してあったわけなんですよ。 の専門学校ですね、行きたいなっていう気持ちがあったんですね、それはなぜかというと、老人になりたいという思いが心の形になって、そんな。 割烹の料理人とか個性の。 うまいの 子供の頃は生まれ育ったんですよ。今 れ私お存じが近いうちに旅行に行くかもしれません。まあ、らいなんですけど 会社の小林さんと一緒に旅に行けよっていう話がありましてまあ20代は2000年です 体の部分は何個か。 ちょ思うんですけど食べやすい幸せっていうんですかね。 いやなんか乗り出してる感じか乗り越え感が一つあって。 幸せな馬がかもしれませんね。 you、mm -hmm. なんですけどまあ口が数字で生きてますんで在来がねちょっと少ないんでパンとねるとパサパサにしましたんですよね。まあ本当に よっ。